それではまずこここのをちょっと磨いてみましょうでこの時になんかここがですね極端に減ってる真ん中のこうブラシが当たるところが極端に減ってる場合はもうこれごと交換という必要があると思いますので、まあ、まずそのチェックをしますね。それでは磨いていてきます。 あ, のあまり硬い金属でやりたくないんでこんなアルミのたわしみたいなものでとりあえずやってみますなんとなく綺麗になってきましたね まあ、大体ざっとか、えー、き綺麗になってきたと思います。でここにあのこうスリットが入ってますけどこれ僕もよく理由がわからないんですけど、えー、こういうことがこういうものがあるということはここがつながっていてはまずいと思うのでこんなピックアップツールみたいなもんでですね、まあ、優しくこう中に詰まってるブラシのカスをですねかき出してあげてください。 必要なのかどうかは確証がありませんでもちょっと分かりづらいかもしれません結構カスが溜まってますまああんまり乱暴にしない方がいいですよそっと優しくと電気にビビる私です っ、えー、と, となく綺麗にはなってきましたが、えー、まだちょっとこうこういうところは本物の色じゃないので、えー、ペーパーでちょっと磨いてみます、えー、これは1500番なんですが、まあ、割と斎めの2000番とかそういうペーパーがよろしいかと思います あんまりこう、こうもすり減らしちゃうとまずいかもしれないんで、まあ、そ, そ, そ, ろそろそろですね、様子見ながら。こうぐるぐるこう回るわけですからこう、こっちの回転方向に合わせた方向でこう、こすった方がよろしいと思います。 なんとなくだいぶきれいになったんではないでしょうかで他のところも全部清掃します合わせれてましたここにえー、シムが1枚1枚2枚えくっついてましたこれもですね同じ順番で このブラシ側ですねにここに取り付けないといけないのでこの順番も間違えないようにしてください必ず間違い同じように元に戻してくださいそれでは清掃が取り一通り終わりましたから組み立てていきます